ごご視聴ありがとうございます。ちもちもでーすちちで所沢駅の、えー、グランエミオのね2期目ができたということでやってきてみましたはいこれね、えー、中央口の改札の、えー、コンコースですね、はいえー、鉄オタじゃない人はねあの電車の待ち時間にはトポテラスっていうところにね上がると、えー、2階でね休憩コーナーがあってここであのレッドアローなんかあとラビューなんかを、えー、待つことができます 左側の方が、えー、新しくできた2期目の建物になってますねじゃあちょっと行ってみたいと思います、はい、駅の、ね、中の方を通って南口側に行きます途中狭山そばっていうのがありましたねはいここはね西武新宿線側のホームですでなんか上りと下りにスマイルトレインが止まってました な, んかなかなか出発しないみたいですねはい ここのね、えー、階段とエスカレーターここの上が南改札っていう風に書いてありますね、ここが新しくできたところですね、ちょうど手前側はね昔の南口の、えー、駅があったところなのかな、少しね南寄りに、あのー、改札ができたっぽいですね、はいはい、奥の方からね西武池袋線のライオンズ電車がやってきました、全部ね青色の電車ですね。 車は L トレインというやつですね、はい、スマイルトレインがそろそろ出発するみたいですこれをね見届けたら南改札に行ってみたいと思います 今日はね、子供と、えー、所沢駅に行こうって言ったらあの行きたくないって言われちゃってぼっちで<笑>、えー、鉄オタをやってます南改札側のコンコースでーすはい、じゃあ屋外デッキの方に行ってみますはい、西武池袋線の えー、池袋行きの二線形が来ました。はい、今度はね、西武池袋線の、えー、反応行きの二線形ですね。 はい今度はね西武池袋線の2万系の電車ですね、反能方面に向かってます。 昔はね、ここの右側の方に、えー、所沢の車両工場があったんですね。ちょうど右側ですね。 今度はね、西武新宿線の、えー、本川越行きのね、スマイルトレインが来ましたね。で、えー、次はね、西武新宿行きのスマイルトレインが来ます。すれ違いますね。 今度はね、西武池袋線の池袋行きの、えー、2万系がね、来ました。 はい、西武新宿線の、えーえー、ニューレッターローゴが。 えー、西武新宿方面に走っていきます。はい、西武池袋線に2万系が池袋行きてやってきました。 はい、西武新宿線来ましたねあとラビューが来ましたラビューがね反応方面に走っていきます 給電車はね、大人気ですね。はい、これがね、西武鉄道の本社ですね。面接したのを覚えてます。はい、で、所沢駅のね、周りをぐるっと一周してみたいと思います。はい、これがね、新しくなったね。 のの東口の、はい、玄関ですねすごい、でかくなっちゃいましたね。もう、面影がないぐらい変わってますね。はいということでね、以上です。ご視聴ありがとうございました。